一つであと歩いて行って、バッターコースを皆様にプレゼントしていきたいと思います。うん皆さん<笑> <音楽>いいていきまずはい、とっても体が大きいという、れちら、体重、どれぐらいあるかと思いまーーはすケーはなかったです、うん はい、とい少しずつ手が入る顔ってるんですよ。<タッ><タッ> しり ま, す、ね、のとこまた、触うさこどでも触ぎやな話をしましたが、のも何のためにあるのかといいますと。 でも普段野生で暮らすのセンサーの中にある貝や蟹などをこのためのセンサーとして使っているんですね、うん、だから結構ね、餌を食べているときに息がもちゃもちゃ動いているのがよくわかると思いますさ、うんまあまた生ンサー の, の足も注目していきましょう、うん、センサーの足の先にしっか爪が生えているんですがこちら、うんうん 歩いた方はっしょうかいいそれではここかできな栗の木のあたっということで皆さまと一緒に手あたりを倒していきます。 大声は出さずに、手だけのご参加お願いします ね, いい ね, いいね大人の方もね恥ずかしがらずにぜひ手だけのご参加どうぞよろしくお願いしますさあ、始 め, いいねはい、始めていきたいと思いますそれでは行きましょう大きな声の声のあたりですーいい、ね、せーのーー大きな声の声の 人の人のはいあなたあなたたどうでしたか<笑> ではここで私から質問があります。 さあだにもそれでは手打ちさん<ー>、えー、<occasionally> です <straightforwardaret>、えーまあ、か<笑><ら><笑> <Od entrepreneur> <ulates công> 再说啊我是你们要做一下開始 しはい、そんな感じでお広みをしてくれるんですがこの水浴びると強さがあると言われてるんですが実際に本日はこの水まだ浴びてないんですよねはい、ということでお姉さんがこの水を浴びてもらいたいと思います今日はこちらに来ていただいていですか あ, ありがとうございますあではこの距離でもう10分続くんですがやーっ すぐ、はい、に聞いてもらいたかっただけなんで許してあげてください。さ では次はこちらのひまわりさんが役割をしてくれるんですが今度は若がお手本を見せますのでお姉さんを見ここ い, て, いてくださいさあ今日は、うん、<笑>こんな感じでりちゃんに役割をやってくれますせのよしこんな感じで背中に一つ高コ注入で役を払ってくれますがお姉さんこれ受け取ってくれますかはい どうですか？腰を巻いていただいて、麻衣さんのお姉さんの方に手を挙げていいですか？では、お姉さんいます。このまま行くから。<笑>お姉さんって今入園が準備をします。ここに来ます。入念な打ち合わせを行われておりますが、さあ、皆さんただ残るだけではいけませんよ。私と一緒にお姉さんにエールを送っていきましょう。私がせーのと言いましたら。うん ゲスチャーでお姉さんにエールを送っていきましょう、まあ、お姉さん準備ができましたでしょうかれう そ, うそれではお姉さんには今日はこちらの一枚板の役割パネルを持って吹っ飛んでらいましょう<笑>お姉さんこちらはオムネード前に<笑>さあそれではいきましょうひまわりちゃんの役割ですせーの<笑> 3 2 1かーすわきっあ決まりましたお姉さんおめでとうございます<笑> お姉さん、今日はしっかり役払いすることができましたでしょうかはい、ありがとうございますさあ、そんな頑張ってくれたお姉さんにはじゃじゃーん、こちら 1C バレラス限定、役払いを受けた方知ってもらえない、オリジナルスペッカーをお姉さんにプレゼントしたいと思います今日はどうもありがとうございました今皆様 お, お姉さんに大きな拍手をお願いしますはい、ありがとうございま す,、はい、いますそれでは、お仕事にお戻りください、はい 結構前めにおったからもうちょい後ろの方がちゃんと受けれるので。はい この辺に立ってるから、一個下がったぐらいがちょうどいい。ああ、やし。やれへん<笑>。はい。イエーイ。やり ま, す, ま, す, ます。せーの、バシッと。